はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね。メイのあれを用意いたしました。なんとペヤングのペタマックス二つご用意いたしました。 ただ、このペタマックスの動画、僕もね、見飽きました。もう早食いとか何してもね、飽きたと思うんですよ。なので、今回はちょっとアレンジして食べようかと思っております。今回アレンジする方法が、大分県の方にある、ひた焼きそばというご当地焼きそばがございまして、そちらのアレンジをしていこうと思うんですが、このね、ひた焼きそば、麺をカリッカリに焼いて食べるご当地焼きそばなんですけど、今回はそちらのひた焼きそばのアレンジをしながら食べていこうと思います。それでは一旦ね、ペヤングの方にお湯を入れて、 麺を作ってまいりますということでお待たせいたしましたと今ねペタマックスお湯2つ入れてきて麺作ってきたんですけれども量が半端じゃないんだよね。 やっばい。今回作るひた焼きそばがカリカリ系で、現地の方でもね、水分が出ちゃってベチャッとなるので、キャベツを入れないらしいんですよ。なので、今回は火薬を入れておりません。その代わり、お肉とかね、もやし、ニラ等は用意してあるので、これからね、調理していきたいと思います。まず、鉄板の方にこちらのラードを、と、ちょっとたっぷりめにラードを敷かせていただきます。よいしょ。ここにね、こちらの豚肉を投入していきます。よっ。 そしたらここに麺を入るこれいやうわーいやうわー全然溢れたわ<笑>これ何よりさ2個無理じゃねこれちょっと作戦変更でペタマックスはね1個だけ下焼きそばにしますもう1個は普通に食べましょうとりあえずこちらは焼き目がつくまでこのままでそして そしたらこの1個ペタマックスは普通に食べましょう普通にまずはソースとやっぱりこれめちゃめちゃ多いな全然混ざらんよこれで最後にこのふりかけと特製スパイスをはいってことで完成いたしましたこちらがペタマックスでございますまあ火薬入ってないけどね<笑>やっぱりペヤングさんうまそうな匂いするん、ね、でそれではいただきますうん あ, あ懐かしい味すんなうん僕イクラとかは何回か食べてますけどそれ変わり種じゃなくてこのノーマルね何年かぶりかに食べたかもしれないやっぱ久々に食べるとうまいっすねうん一旦ビールを取ってきますビール取ってまいりました早速ね いやそれでは皆さん乾杯と<笑>、はあ、うめでも大食いの皆さんこのペタマックス出てねみんな早食いやってましたけどよく早食いできるなむせそう<笑>うーんなんかねちょっとお腹いっぱいかもしれない満足感がねめちゃめちゃすごいわ うんそしたらそろそろこっちの焼きそばの方も焼き加減いい感じっぽいんですよねひっくり返さなきゃいけないんだけど無理だよねうん部分部分やろうよちょっとおお焦げ目うまそううわうまそう ひっくり返すとこんな感じですね麺にねこの焦げ目がついててめちゃめちゃうまそうな具合に仕上がってるこれでね反面がまた焦げ目がつくまで待ちたいと思いますその間にこっちのペヤングとちょっとねもう定番の味変マヨネーズ入れていきましょうマヨネーズとうんうまっ とというこで今1つ目完食でございますこちらの焼きそばも今ちょうどいい感じなんで続きをね作っていきましょう一旦これよいしょ麺溶かしてこちらにこのにらもやしを入れていきますさっさっとこれを麺にあえてとで今回野菜もお肉も入れてるので追加でソースも入れていきます 混ぜにくいのでここでマジックスパイスのりちゃいましょうはいということでただいまこんな感じでひた焼きそば完成いたしましたということで、えー、改めてねいただきますと箸入れてる感じはもうガリガリの部分とかもあるねそれではちょっと一口ねうんこれうまっ ペヤングさんってさ、もちろん焼きそばではあるんだけど、ペヤングって味しませんこれやると、もう本格的な焼きそばだね。うん。こんな感じで、カリカリになってる部分の食感がうまい。なかなか焼きそばでは味わったことない食感になってますね。赤っ。 さっきのがなくなってしまったのでスイカで2本目開けていきましょう<スロー><スロー>、はあ、こっちの方がね合うわっこっちの焼きそばの方がビールうまいきいい、はあ、たらちょっと一旦これ鉄板寄せてとここにこのチーズを入れていこうかと。 いいいそしたら今チーズがねいい感じで溶けてきましたんでいいよっとうえぇうまそうやば<笑>チーズのっけのひた焼きそばいかがでしょうかこれ絶対うまいでしょうこれ見えるかなこのチーズのせ焼きそばめちゃめちゃうまそう<笑> これ、最高にうまいわこのチーズのせチーズの重さやっばいわめちゃめちゃ重いうんそしたらこれ最後取っちゃおうかなよいしょこちらでね最後になります で し, したはいということでただいまペヤングベタマックス2つ完食いたしましたちょっとアクシデントで1個はデフォルトでね食べるような形になってしまったんですけどやっぱ久々に行くデフォルトのペヤング美味しいね なんか懐かしい味がする。で、もう一個の方、このひた焼きそばにアレンジしたペヤングの方もね、麺のパリッパリっとした食感も、僕はね、味わったことない新体験でございました。この食感がめちゃめちゃうまい。焼きそばであれば、どんな焼きそばでもできると思いますんで、皆さん気になった方は、このひた焼きそばのアレンジ、試してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。